はあはあはあはあいくよはあ<音声>いっせーのわしゃいいっせーのわしゃいいっせーのわしゃいはあっわしゃい 「どんな森を叶う」「昔を見たりの夜よ」「夢を枕く 笑顔でう「ここから燃える」<No to youims plate> <solitude> Side. What's on e side? Huh, huh, a u h huh, h h h h What's the side? What's the side? Cheers! いはいありがとうございましたそれでは演舞局最後になります北海道よそこいそ